ですので、情勢 と, 非常として非常にまあ厳しい、もしくは売り上げ全く立ちにくい状態になってしまった、もしくは既存の患者さんが通わなくなってしまったとかってことが普通に起こると思うんですよ。この時って。回数券もあの購入してくれた人がまあやっぱりやめますって言われたりだとか、周知変わってくれた人が4月までは待っときますとか、緊急事態宣言明けたらやりますっていうふうに普通に言われますね。そうなった時に、ああ、これどうしようじゃないですよ。どうやったらその人が 常に週一で買ってくれるペースを保ってくれて、緊急事態宣言中でも商品が納品できて売上として立てられるのかってことをめちゃくちゃ考えて、めちゃくちゃテストしまくるってことをやらないといけないってことですね。でそのための事例だったり、いろんな考え方を今から売上立ってる人だったりとか、いろんな人の事例を聞いて、死ぬほど勉強することですねで。それを真似させていただいて、このコロナ禍の時代を生き残るということを今日の一日で 考え方やマインドセットをしていただいて、まあ、やりきるということを皆さんやらないといけないと、まあ、そんな状態になっているわけです。そしたら、ここから、あのーまあ、事例なんですね。このコロナ禍でも売り上げが立っている事例というのは、私はすごい貴重な話だと思っております。ですので、このコロナ禍の中でも売り上げを立てた人が何をどうやって売上を立ててて、 でむしろ上がってる人もちょっといたりとかするのがどういう状態なのか、で地域がどういう状態でどうやって売り上げが上がっていったのかって話を今からちょっと聞いていこうと思っておりますので、まあ、基本のマインドセットの部分は私が今から話をしましたから、あとは事例から学ぶのが一番いいと思いますね。なんで今から話を聞いていこうと思いますので、えー、安富先生と伊藤先生と川島先生ですね。これまずあのマイク外してもらっていいですか、はい。ちょっと今からインタビューしていこうと思います。 でパソコン落ちたかもしれないです。すみません、ちょっと。あ、落ちてはないですね。これなしでいきますね。ごめんなさい、さちょっとあの電波上悪い。会場の方いいですかごめんなさい。ちょっと映せないので。な, なんか画面見えへんかな会場の方。そのオンラインの方の様子が。すみません。すみません、ちょっとこっち事務所おります。 えー、ではあ、ちょっと今からインタビューの方させていただこうかなと思ってるんですけれども、えっと、じゃあ、まず、安富先生、よろしいですか。はい。はい、安富です。ちょっと声で出していただけますか。はい。あはい。聞こえますか。あ安富です。あ聞こえないあれ。これね、ちょっと待ってくださいね。音ね、なんか、そどっちかもパソコン出してもらって、ごめんなさい。ここで出すとちょっと、ややこしいので。 ちょっと待ってください。安富先生、こっち、事務中です。はい、ちょっとってもらっていいですか、安富先生。はい、聞こえますか安富です。聞こえますかありがいます。大丈夫です、はい。ちょっとハッピングするかもしれないんですけど、じゃあ安富先生、ちょっといろいろ教えていただければなと思うんですけど、はい、あのまず、お名前と地域ですね、あとは実際の新規の流入の経路だったりだとかっていうところ、教えていただけないでしょうか。はい、はいはい、分かりました。えー、っと、名前は安富大吾です。 神奈川県相模原市で、えー、と柔道整体を改良しています、えーと。新規は、えー、と熟々区間で、えーとまあ、問い合わせは36件で新規来たのが24名で折、えー、り込みがだいぶ当たって問い合わせ20件来た中で16名来てます。あとタウンニュース地域誌ですね地域誌も当たりました。問い合わせ10件来て5名来てます。 あとはあ、どうぐらいかな。あ地域紙とタウニュースがかなり当たりました。ありがとうございます、はい。素晴らしい結果ですね。はい。えっと、そしたらリピートの様子とかも教えていただけますか。はい。えっ、ー、と、リピート率は、まあ、そんな、えっ、ー、と、よくはないんですけど、えー、2回目リピートは、えっ、ー、と、39です。39で、6回目リピートは、 2二十8ですかね。まあ、今回、高額回数券がいっぱい出たので、それで売り上げにはつながっています、うん。ありがとうございます、安村先生、はい。そしたら、あのー、今回、成果が出た理由は自分では何だと解 析, 解説解析されますかはい、えー、っと、そうですね。えー、っと、もう塾で言われたことをやずっとやり続けているということと、あとは、 えー、とチラシだったり、あとはタウンニュース、地域紙とかをとにかくちょっとヘッドライン変えたりとかテストしまくって、えー、とようやく当 た, 当たりましたね。もうテスト、テスト、テストですね。うん、はい、素晴らしいですね。はい。はい、かりました。そのあと、さしたらね、コロナの影響ですけど、はい、地域の方、何かあったりだとか、はい、その様子を教えてくれないですかはい、えっ、ー、と、神奈川県では、えっ、ー、と、コロナで外出するなっていう方はもちろん、えっ、ー、と、一定キャンセルはあるんですけど、まあでも、 うーんその中でもまあ24件来てるし、そんなに問題はないかなと思います。はい。いいですね。はい、ありがとうございます。そしたら、えー、皆さんにメッセージをお願いします。はい。えっ、ー、と、そうですね、塾も残りあと1回になりますんで、えっ、ー、と、えー、と皆様、そうですね、もうここで学べることっていうのは、すごい、本当、人生にとって貴重なことなので、えっ、ー、と、 本当に、えー、とより本 気, 本気出してね、みんなで全力で頑張っていきましょう。はい、以上です。はい、安村さん、ありがとうございます。はい。そうですね。まあ、これ、目標達成されてますよね、なんか目標200億って、しっかりとかおっしゃってたん で, です、すごいなと思うんですけど、はい、えっ、ー、と、いや、本当に素晴らしいです。僕、はいはい、の間にあの目標達成されたということですね。そしたら、ご質問に行きたいんですけどね。はい 会場の方、およびオンラインの方で、安富先生にお伺いされたい内容があられる方いらっしゃいますでしょうか。行きましょう。あ、マイク、それ使ってもらっていいですよ。じゃあ、ちょっとカメラに映らないので、前に出てきてもらっていいですか。で、ちょっとこの私の近くに。ここで。OK、すべで大丈夫です。はい。 えー、っと愛知県で本会議をしてます、佐藤です。折、えっと、り込みのことなんですけど、何曜日がよく当たったとかあれば教えていただきたいのと、あと地域市で来られている方の年代ってばらつきがあるのか、それともこういう年代が多いとかあれば教えていただきたいです。はい。えー、っと、まあ、折り込みに関してはそうですね。えー、っと、うちで言うと、そうだな、まあ、木曜、金曜日とか。 えっ、ー、とその辺がいい反応がいいかなと思います。で地域住の方はえっ、ー、とまあ七十代八十代の方が多いですかね。本当に悩みが深い方がすごい多いです。はい、ありがとうございます。はい。ある方いらっしゃいますか？オンラインの方も、えー、会場の方も。 徳茂先生が挙げられてますあどなたですか、勝田先生。はい、えっと、オンラインのビーグループ、徳重先生が手を挙げられてらっしゃいます。はい、じゃあマイク外していただいて、喋、えー、っていただけますでしょうか。はい、よろしくお願いします。はいえっと、熊本で本会議をしております、徳重と言います。えっと あの安みせでチラシとか地域紙のヘッドラインを書いていろいろテストを繰り返されたってことなんですけど、あ、はい、あのまあ、我慢チラシとかのヘッドラインを変えたような感じですかはい、そうです、我慢チラシのヘッドラインを、ま, あ、まず最初は坐骨神経痛とかヘルニアとか狭窄症に変えつつ、あとはホームページのヘッドラインとかいろいろちょっと試してみました。はいあ 鎖骨神経痛のあなたへとか、あ, ヘルのあなたへとかあ、ねはい。あとは患者さんのペルソナの、えー、と言葉を入れました。鎖骨神経痛で動けなくなるのが怖いあなたへとか、本当にペルソナの言葉を入れたらかなり来ましたね。狭窄症とかはしてないですか脊柱が。ヘッドライン以外はもうそのまんまな、うん、感じですかね えー、と限定制出したり3日間限定とか あ, あと11月30日までとか、うん、はい限定制出してますねあはいあと は, は、えーとはい、なんだっけなえっ、ー、と今だけ特別みたいなことも書いてますあ、はい、限定は3日間あ3日間そうですねはい1日何名様とかしてますか1日1名一日一名様にしてますあはい はいありがとうございます。はい。参考にさせていただきます。はい。はい、ありがとうございます。他ご質問ある方いらっしゃいますかえっと、じゃあ、私の方からよろしいですか、安栖先生、はい。あの、周りの地域の整骨院とか整体院とか、競合ってどうですかえー、コロナの影響。競合は、どう、あ、ちょっと。 ちょっと詳しく分かんないですけど、うん、そんなに、はい、上がってはないんじゃないかなとは思います。ちょっとあともう一つ質問があるのが、はい、PPC のいわゆる出現頻度とキーワードの設定って、競合地域変わってます出、はい、方、同じキーワード、例えば腰痛、あのそのご自身の地域とかだと。あえっ、ー、と、すみません、まだホームページ今、作り途中で、まだそこまでできてないです。なるほどですね、分かりました、ありがとうございます。<笑> えー、あとは患者さんのリピートする時の、はいえっときの購入しない予定が、はい、コロナのこ話で出てきますリピートしない理由、回数券購入しない理由がコロナの話で出てきますかね。えー、っとあ、回数券購入に関しては出てないですね、それは。はい、コロナを理由には出てないですかね。あ聞こえますかえ聞こえないです、もう一回いいですか、はいえーっと。コロナを理由にして買わないっていうのがないです。 いいいいないあいないですねおーすごいな。なるほどね。はい、わかりました。ありがとうございます。で、あとがごめんなさい、高橋先生が手を挙げててくるみたいなので、高橋先生、どうぞマイク外していただいてご質問してください、安富先生にあ。神戸市で本会議をしています、高橋です。あ安富先生、はい、よろしくお願いします。はい あの安富先生、ゼロチラシとか、座、まあ、骨神経痛チラシとか、折り込みのスピードとかもすごい速いなと思いながら、チャットワークで見ていたんですけど、折、はい、り込みで同じ地域で、まあ、ワード変えて入れていくのって、はい、同じ地域で同じ新聞社の場合って、期間ってどれぐらい空けられてますか一か、はい、月ぐらいですね、1か月ぐらいです、ね。1か月空けて、反応があの文言変えたら、1か月空けるだけで、はい、結構変わったりされるんです。す変わってますはい めちゃ変わってます、はい、かりました。ありがとうございます。参考にさせていただきます。はい、えー、ほか質問ある方いらっしゃいますかそしたら、ごめんなさい、北先生どうなんか、ラストミン先生質問というか、ごめ急に振ってるけど、なんかこの数字みたいなのがありますか、えっと、多 分, 多分みんな、 織り込みかかポスティングしか持ってないい人多いと思うんですよそこで多分新たにね 地, 地域紙っていう媒体を試したじゃないですか、はい、その、まあ、試した理由とあとはどんな感じで地域紙に載せてもらったのかちょっと聞いていいですかあはいえっ、ー、と地域紙なんですけどえっ、ー、と開業してから4回やってますで、まあ、最初は本当に我慢チラシの方で えー、と載せていただいたただんですけど、まあ、1回、2回目はそんなに反応なくて3回目で、えー、と患者さんのペルソナの声、えー、と初心時より驚くほど回復したっていうのをワードを入れて、えー、と記者さんに、えー、と文言といろいろ考えてもらっていろいろやり取りをした結果あのなんかすごい反応が良くなりましたね、まあ、記者さんとのやり取りがかなりうまくいっています。 なるほどですね最初反応出なかかったんですか、はい、最初はもう2人ぐらいしか来なかったんで、1回目、2回目はそんなに来てなかったんですけど、3回目から、はいね、いいですね、でも、まあ、行動した結果がこの数字に生まれてると思うので、ぜひあのチラシね、紙媒体で出ない人は、地域紙探してみて、えー、出すのも全然ありだと思いますよ、コロナで時間が増えて、あのそういう媒体見る人多いんで。 ぜひ参考にしてください。安住先生ありがとうございます。はい安住先生北尾先生ありがとうございます。はい他質問ある方いらっしゃいますか。